あたりめ。今日の当たり目、<笑>おめでとう。おめでとう。当<笑>、まねはい、<笑>たり目でこんなにがいく。<笑>ええー、当たり目を引いたいのりには。氷菓子を差し上げます。<笑>おお、いいね、はい。かわいい。これ、これでいいか、これでもらおう。見てえいいええ普通になんか、おいしそう。うん、おいしそう い, い。じゃ、心がよりよっぽどいいんだ。<笑><笑> じゃあそれを食べていただきつついのりんの当たり目テーマはこちら人生相談リアクションとか冷たい対応をしてると思われがち。 <笑>あ、私あ そ, そんなつもりないのに冷たい対応してると思われがちなんですけどっていう話をリゼロキャストに相談しましょう。<笑>あ、イノちゃんこれ私たちに、ね、こ, これそもそもイノリは悩みと思っている<笑>い思ってないよ。でもこ<笑><笑>んなこと思ってるも。もうじゃあじゃあこの時間<笑>作家がやってんなこれは。<笑>作家の印象じゃない。<笑> いやでも言われがちだし、みんな、あじゃあみんなちょっと聞いてみるわ、うん、正直思ったことありますか、うん。え、ちょっとやってよ、みんなに。いや私でも、もうみんなめっちゃ仲良しだし、そんな、うん、そんな印象。俺は仲良しだから、冷たい対応されてるのかなって思ったことある。あ、冷たい<笑>違うあの、ね。違う違う違う。思ってんすよね。思ってんすよね。ねー、やだ。い、ね、や、俺 の,、ねのね、話を聞け。ね 時は、平気なんとかイベントになると、急に。あ、まあ、ゆえにさ、んそういうとこあるよね。みたいなこと言われた。<笑> なんだこりゃって思うとは嘘いやでもでそうなんでよいょ私もいろいろ考えてる部分もあるわけそ う, なそ う, そ う, なそうやっぱりだってみんながみんななんかそん な, なんかええー、えウリさん最高面白いねみたいなそん な, で も, <笑> な, な, んなもう何てんそのも つまり意図的にやってるってことじゃねえかやうややえ全然うよ違うよ違う違う違う私はもういい私はなんて言われようといいけどこのイベントに刺激を与えようっていう<笑>イベントそう、ね、面白くていいよ、ね。 誤解なんて別にいいよみたいなイベントが楽しくなればそれでみたいな、うん。今言っちゃったよでもなんか、祈りこれ今も嫌われやくとして頑張ってるなって思われちゃうけど。<笑>今後ちょっとや り, やりやくなっちゃう。いやでもでも、本当に一期のあの十、ー、八話を始め、うん、白毛を倒すところまで。マジで祈りいなかったら、<笑>俺心折れてたから本当にそう。だから、から今日で一期目、あの水瀬さん最後ですって言われたときに、俺マジで。ええ そう、そうなんだよえ。え、え、え、みたいな<笑>語彙力がすごい低下するぐらい心のショックがあったから。でしょまあ、でも、それぐらい本当にね、助けられた場面が多かったから、うんそううん。はい。そんなね、みんなもっと言いたい、もっと言 い, い<笑><笑>はい、えっ、ー、と、それじゃあ、はい、おめでとうございました。